大急ぎでネタごしらえをやったんですけどもあの少し前になりますけど私自転車操業でしゃべりネタをこさえてるもんですからオウム真理教の人たちといいますか、えー、逃亡手配犯が、えー、逮捕されたりしておりますけども思わずきょとんとしてしまいますが十0年間もさマインドコントロールにかかるとかってあるのかね人間の。えー 心理の中でね、なんか信じがたくてね、うんうんはい、便利いいもん便利な言葉って道具として非常に危険だよねだってどこまでも言い訳ができるわけでしょマインドコントロールされちゃったからっていう、ね、そうそうそうそ う, そう何でもいいんだよ、はいはい、全部マインドコントロールされてるからで片付ければ 俺らが70年の大学で、ちょうどその学生運動が盛んな時にね、はい、よくあの学生運動をやる奴らの中で流行ってた言葉の中で、洗脳っていう言葉があってね、はい、あいつはな、洗脳されてんだよ、丸々のセクトニーとかって言うと、うん、なんだかすごく意味深い発言のように。う洗脳って脳を洗うってさ、 そいや私も絶対洗脳とかマインドコントロールはされない自信があるんですけれども、うん、そういう人に限ってされやすいんだよってことを言いますよねはいその辺のところをちょっと皆さんと一緒に三枚におろせないかなと思って本屋に駆け込んでということなんでありますが、はい、まずは外国の英国ハートフォードー シ, ャーシャーズ大学という大学がありましてそこの教授のワイズマンさんのご本からでこれ面白いのは。 そのなぜ人は幽霊が見えるのか。これはあの、幽霊がいるとかいないとかを皆さん横に全部よ置いといてくださ い,、はい。なんで幽霊に見え、が見えるのかという、うん。この幽霊がいるかいないかではなくて、幽霊がなぜ見えるのかという、一種、超常現象の暴き本ですな。はあ ちょっとこれを、あの、3枚におろしてみました。お口に合うかどうか。とにかく始めてみましょうか。まずは、ワイズマン教授の言葉でございますが、プロの占い師の言葉遣い。これはやっぱり技術があるそうです。うん、ゆっくりと相手を網の中へ追い込むような言葉遣いを、 本能でできる人たち、そういう一群の言葉遣いの上手な人たちっているんですな、はい。で、その中の技術があります。そのプラン、プロの占い師の。で、そのテクニックの1。まず、相手の顔を見て、相手が聞きたがっていることを探る。間違いがないのは、まず、相手の長所、良いところを言葉にすること。はい、例えば、あなたは、 想像力に溢れ、個性的、非常に個性を持った人ですと。うん、その後に、これと真逆のことを言うんですって。はい。それがワンセットで、占い師の上手な言葉遣いよ、うん。こういうふう。あなたは想像力に溢れて非常に個性的な人ですね。しかしあなたはね、時として、一人で本をじーっと読んだりなんかして一日過ごすことがある。そういうタイプでしょう。はい。 っ<笑><笑><笑><おー><笑>これはですね頭のあなたは想像力に溢れ個性的な人というのと時として一人読者にふけて一日中本を読むこともありますという言葉実は矛盾してるんです、うん、矛盾してる二つの言葉を目の前で置くと占ってもらおうとする人は当たっているところだけチョイスして聞くんですわ、うん、かりますそれは<笑>だから、うん あの、相手を褒めようという、褒められて嬉し、嬉しい言葉と、けなされて嫌なところを、実は、あたかも、一人の人格について語るがごとく、話す力がある人なんだな、ね。はい。そうすると、占い師のところに来て、座った人は、その、いいところだけ、自分に当たってる言葉だけを、こう、ピックアップして、あ、この人当たってる、とか、はい。 影の私を知ってるとかうそういうふうに勝手に思い込むんだそうです、はい、えー、一つの性格を正反対の言葉で指摘し、えー、納得できる言葉のみをその占ってほしいという人は自分で選択していく、ね、ですからもういくらでも言 い, いようがあるということなんですんなぜ人は幽霊が見えるのかこれ明日から早速入っていきたいというふうに思いますお付き合いください おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です、えー。なぜ人は幽霊が見えるのか、リチャード・ワイズマン。えー、超常現象の科学という本からの、まあ、三枚おろしでありますけども。昨日は、プロの占い師というのは言葉遣いが全てなんだと。えー、例えば、えー、相手が占ってほしくて目の前に座ると、だいたいこういう言い方ですね。あなたは情緒不安定で、ちょっとあれですね、ストレスが多いですね。 でも全体的にやっぱりね、あなたね、肩の力抜けてる。心配いらない。これ全く矛盾してるんですね。情緒不安定でストレスが多いというのと、全体的に肩の力が抜けてる。これ全部、全部矛盾してるんですが、そ う, です、ね、そう言われると、その人は一番いい言葉と言いますか。自分が待っている言葉をこの中から選んでしまう。はい、そうすると当たることになるという。う で、まことに当たり前のことでありますが、大体人間は、世代で悩みがわかると。当たり前ですよね、そんなことはね。例えば相手が若い10代から20代の場合、そういう青年や娘さんが目の前に座ったら、将来のことすごく心配してるっていうのがもうすぐわかる。とかなんか言うと、うん、大体これで当たると、はい。自分のこれからの可能性、そしてうまく、 行かなかったこと。隠していることはうまくいかなかったこと。そ、その子に何か秘密があるとすれば、それは全部、今まででうまくいかなかったことで、大体うまくいかなかったことの 80% がセックス体験。えー、そんなにうんうん。8割もですかうん。そ、それが大体のうまくいかなかった失敗体験なの。20代から30代。これは、安定を得るためのヒントを聞きたがってる。 ね、ええ、そして出世と収入この2つあるいは落ち着ける場所はどこなんだろう大体いいこれを言うと20代から30代は引っかかってくるうんそりゃそうだよな、はい、もう間違いない30代から40代これは親の健康状態 あ, あなたはそれこれに入るんだっけ30代から40代はい40代ですじゃあ私が占ってあげましょうはい、ね 親の健康状態はどうですかあすっごい心配ですでしょはい、ね、これで当たります父は80母は70 <笑><笑>心配ですか奈さんが隠していることは、うん、子供がうまく育たないことまあまあこれからどういうふうに ね, ね大学行ったってどうしようもないこともあるし<笑>かといってどうなんだろう就職すさせるべきかとか色々ありますねはい、だってここで当たるね、はい、で40代以後 これもズバリですね、うん。はい。自分の健康。いや、心配ですよ。ね、酒飲みすぎてて。ああ、旦那さんはそれだから。はい、ね。もう一つ、色あせた夫婦関係。<笑><笑>これがね、絶対悩みなんだ<笑>、ね。やり方は同じです。よく当たる。プロの占い師というのは、えー、言葉連想で、どこまでも広がる言葉を、次々占いの言葉として使うことなんだ。 で、これちょっと西洋風でありますが、あなたは、ジーン、あの、イギリスの人だがこの方ね、うん。あなたはジーンという人のことで悩んでいませんかえジーンってのがあって、相手が言った瞬間いやいや、違う違う。ジーンか、もしくは、ジョン、ジャック、とにかく、j がつく。頭がもちろその人のことであなたは悩、あ、ごめんなさい。j だから、アルファベット、 のの順番で言うと前後どんどん広がってくるんですのずず。ずーっと言葉が嫌がってくる。<笑>なるほど。ねでで。日本人の場合はどうするかっていうと、伊藤、山田。その人があなたの人生に非常に大きく関わってます。あ、伊藤さん、関わってます。俺の前な。はい。俺の前も山田も、ほら。山田さんって女房の旧姓が山田で、映画のデビュー監督は山田洋次だもん。姉ちゃんの嫁いだ先は山田だよ。 な、えー、当てはまるー。当てはまるだろはい。これ大体ね、伊藤か山田って言ってたけど大体、ま、日本人の場合、ど、どっかで引っかかってくるんだって。うん。私も伊藤、山田、佐藤ぐらい引っかかります、ね。引っかかるだろ、はい、これなぜかというと、大体人口の3分の1に当てはまる人の名前を使えば、絶対に引っかかってくるというね。<笑>あーで、時間いっぱいになってしまいました。この続きまた明日のまな板の上でー。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です、えーで。私が3枚におろしました本、なぜ人は幽霊が見えるとか、超常現象の科学。これはリチャード・ワイズマンさんという方が、イギリスの方がお書きになった本ですが、プロの占い師の占いの手口から入っておりまして、まあ、その次はいよいよ、神秘体験ですね。はい。20世紀アメリカでダンマン・マクドゥルガルーというホスピスのお医者さんがいた、ダンマンさんでいいのかな この人は、あの、肺病でこう死んでいく人たちの死を見送るうちに、だんだんだんだん不思議な気分になってって、これでも、とにかく、よくもやりもやったりという感じですけども、魂の行方が気になり始めたんでしょうね。うん、死を見送っているうちに。ええ、それで、この人、死にかかってる人、自分の受け持ちの患者さんで、うん、そういう人たちをこっそりと産業用の天秤ばかりに乗せて、生から死、 生きてるうちから、行っちゃったっていうその瞬間。その魂が抜けてるっていうその瞬間を、測りで、測れないかっていう。うん、魂の重さを測るんですね。そうそうそうそうそう。重さ絶対あるはずだからはい。この人は、な、何人かな十何人ぐらいやるのかな、うん、で、ついに魂の重さを見つけちゃうんですよ。二十一グラムあったそう あ、そういう、映画ありました、そういえば。うんうんうん、彼は、患者の死に立ち会い、ついに平均で21グラム。これが、生死の間で、パッって体重が変化するんですよ。軽くなっちゃうんですよ。これは、魂の重さに間違いないということで、まあ、随分昔のことでありますが、えー、1907年のニューヨークタイムス氏に、バーンと魂の重さ、ついに発見、21グラムっていう大見出し、大宮市。 で、乗るんです、はい。で、この人は、あの、ずっと人間でやってるんですけど、タイミングよく死なないから、うん、人間が。そりゃそうですよね。ねえ。やられた方たまいませんけども<笑>、はい、この人は、あの、もう一つ、人間の他にも魂があるはずだってうで、犬をやるんですよ。それで、えー、生きてる間と死んだ時の体重を比べて、どのくらい犬の体重、あの、魂の重さはあるんだろうか、と、何匹も何匹もやったんですけども、うん 犬は変わらないんです魂がないいんんでですす魂がそれもニューヨーク・タイムズに大きく載って「犬には魂がない」っていうのが乗っかっちゃうんですよ。<笑>ところが、はあ、やっぱり立派な人いるんですねクラークさんっていうお医者さんがいてちょっと乱暴じゃないかと。うん、ということでいろいろ調べたんですけどもこのー P ・クラークなる医師がそのいろいろ調べると。 肺で血液を冷やせなくなるために、急激に体温が上昇し、発汗する、カーッと熱が上がって、スッと熱が引いていく。その間、カッと熱くなるときに、発汗する汗の量が、2 1ムだった。あ、その方が、なんかね、信憑性ありますね。そうです、えー。で、犬はなんで、体重が変わらないのか。はい。 これは、ベロ以外に、毛穴がないんで、なるほど。口を閉じちゃうという の, の場合は、汗かけないわけですな。それで、死後も、その、重さが変わらなかったという。21g というのは、魂ではなくて、なんと、汗の重たさであった。ということで、魂の、あの、重さ調べというのは、ブームが終わってしまった。というわけなんですね。 他にもありそうなことですな、ねはい。次の話いきますよ。はい、1977年ぐっと近づきます4月のこと、ワシントン州ハーバービュー病院の心臓病患者マリアさん。この方は一時期心肺停止から息を吹き返し、一回心肺停止になっておいて、それから息を吹き返したという、その間にも記憶があったということで、その話をソシャルワーカーのキンバリー・クラークさんにえ語ります。優、は、待、い、離脱現象だ えー、マリアの体験マリアさんの体験は彼女の魂が浮遊してふわふわ浮かび上がって病院の3階の窓の外枠にまで上がってテニスシューズが落っこってるのを見るっていうその病院の屋根にあるテニスシューズはどっからも見えないんですその病棟からつまりわかる病院の中で 彼女が一時期心配停止になったマリアさんと魂がスーッと病院の屋上まで上がってなんと絶対に目にすることのできない病棟の屋根の上のテニスシューズを目撃してるんです。これがもう 大話題になるんです。幽体離脱現象。いわゆる臨死体験ですね、うん、はい。で、え、それでまた生き返したときに時間いっぱいです。え、というわけでございます。すごい気になる。あ、そのままに頼め。はい。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。え、昨日は1977年、えー、心臓病患者マリアさんが、心肺停止状態から、えー、また再び息を吹き返した。その間、 心肺が停止している間に、幽体離脱、生き身を離れて魂が病院の真上まで浮かび上がって、はい、その病院にいては見ることのない、できない屋根の上のテニスシューズを見てたというねう、えー、そのことをソシャルワーカーのーキンバリーさんが発表いたしまして、えー、1984年、対外離脱という名前で、一大センセーショナル、 を巻き起こし た, んです、ねうん、ただこれねもうオチがちゃんとあるんですよ1996年カナダの3人の科学者がこのマリアさんの発言が本当かどうかで再チェックしてるんです、うん、マリアさんが心肺停止状態から息を吹き返す間病棟を移動してるんです、うん、マリアさんが心肺停止状態に陥った病棟から テニスシューズは見えないんですが、うん、違う病棟からはよく見えるんです。あ。だから、うん、マリアさんは悪意はないんですが、はい、魂が浮き上がってテニスシューズを見たとは言えないんですよ。うん、違う病棟に行ってるとき、薄く意識が蘇って、えー、テニスシューズを目撃し、うん、で、また昏睡状態に陥って、 治療が終わった後自分の病棟に戻ったとすれば、うん、魂が浮き上がって目撃したとは言えないんです。そうですね。そして、このキンバリーさんが書いた、あの、マリアさんの魂がこう、あの、ふわーっと浮き上がって目撃したものを移動したストレッチャーでこうずっと観察すると、うん、全部見えるんですって。だから、自分でも意識しないまでも、やっぱり意識が あったんではないか う, うっすらとね。うっすらとね。はい。ここからがね、カナさん不思議なところなんだけど、見ることのできない場所に放り上げられたテニススーズを空中浮遊で見たっていう話は否定されてるんだけど、はい、なぜか未だに使われ続けるのね。うん。やっぱりズバリ言うと、好きなのよね。あ、この話がね。うん。はい。 この辺はどうもそのなぜ幽霊が見えるのかっていうよりもズバリ幽霊をとにかく見たいと不思議を見たいとその理屈が通らない話があるぞっていう方につい人間は選んでしまってるとはいそういう人間の傾向があるとその次に面白いのは俺も前々から思ってたんだけど今自分だったかな 幽霊のの本読んでたのよ、うん、それはねあるノンフィクションつまりそのフィクションは一切書かないって女性の方がいてその方がそのいわゆる幽霊話をいっぱい書いてるの、えー、その時にふっと思ったんだけどあのさ幽霊を見るって難しいよね私は見たことないですよあの元冬木さんあの人のお兄さんはい あの人、階段話すごい好きなのね。あ、そうなんですかうん。でね、田舎の旅館で寝てたら寝つけずに、両手をバーンとベッドの上で開けたら、明らかに右手に、人の頭が、の上に手を置いてる。その、手の感触を。えー、でも、それが気持ち悪くて、ファーッと起きて、ファーッと見たら、ベッドと壁の隙間が、何センチしかないぐらい狭いんだ。 でも手を置くと明らかに人の坊主頭の上に手を置いてるっていう。いやだよ気持ち悪いでしょいやでも、カナ、よく考えたら、うん、その幽霊がそこにいたとしてもいいよ。うん、ずーっといるんだよ、幽霊はへ。人が寝てる間、こう手伸ばしてくるの待ってびっくりするように。うん、相当きついと思わないきついですよ。<笑><笑>あそこの角を曲がったら、 ぷって白いものが横切ったんで、白いもの横切ってもいいけど、そいつが来るまでじーっと待ってるんだよ、<笑>その幽霊の方は。そうですね。それも毎晩だよ。来るか来ないかわかんないのに、じーっとま、待ってきたって言いながら横切るんだよ。<笑>本当に甲いがないじゃない。それで、実験をやった人がいるのよ。はい、この実験はね、俺見事だと思うんだけど、 トニー・コイルさん、心霊現象研究家なんだって。この人が、深夜、幽霊の姿で、道路、墓場、この2ポイントを選んで幽霊の格好をして立ってる。わぁですか時間これね<笑>、ちょっとまとまった話になりますんでね。あ明日ということです。すみません。 おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷かなです、えー、昨日の話と続きでございます皆さん、はい、心霊現象研究家トニー・コイルさんの実験によります彼は深夜幽霊の姿をして道路脇墓場いかにも出そうという場所を選んで、うん、どのくらいの人が幽霊を見てギャーッと悲鳴を上げるかという、はい、そういう研究を行ったという、はい、で道路脇墓場に立つこと もう夜明けまで。<笑>その間に90代の車、40代のバイク、うん、12人の通行人が道路、墓場を通過。うん、えー、大体人数にして150人から200人ぐらいの人が通過していったと。うん、それで、幽霊の格好をして立っていたトニーさんに気づいた人、一人。えー ですかつまりねなかなか目が合わないよ<笑><笑>だからやっぱり心霊スポットであそこが出るなんていう評判を作るためには相当頑張って霊の方も立っとかないと<笑>根性必要ですねああ幽霊の方もそでまたこれはホンに面白いんだけど、はあ その、もう、幽霊が出てもおかしくないぞっていうところにトニー・コイルさんわざわざ選んでるんだけど、そういう場所に立てば立つほど人間があまりにも整えすぎてるから、もう見破るんだって。うん、だからもう、バカって何人もの人から言われてるんだって。<笑><笑>あの、<笑>何やってんだこんなとこでとか、警察呼ぶぞとか、真面目にやれとかって言われてるんだ で、おかしなものを見たっていうのは、たった一人しかいない。うーん。かいかに確率として、私は幽霊でございますっていうのが、相手にこう、伝わるかっていうことの困難さだよね。はい。これ、面白い。<笑>次行きますよ。はい。これはですね、カナダ、ローレンシアン大学かな、神経し、えぇ、ー、心理学、マイケル・パー・センガー博士。この方が、まあ、やっぱ、オウムみたいなもんですな。 えー、頭蓋骨にヘッドギアをつけて、うん、40秒間弱の磁場を発生させる。はい、そうすると100人中80人以上の非賢者が神秘体験をしたって言うんです。ほう。ヘッドギアをして、えー、弱い磁場発、えー、を発生させると。はい、もしかするとこの磁気の強弱などが例を 発生させるのかもしれない、うん、カルト教団ですのをこうやたらしてる人はあったんです。だから、うん、磁場っていうのはなんかそういう神秘的な力がというね。はい。この説も脆くも崩れたんです、ね。ああ、そうなんですかええうん、実はですね、磁場を発生させると、100人中80人の人が幽霊をふっと見たりね、幻の声が聞こえたりしたんですけども、はい、全く同じ条件で、磁気を流しますって言って、はい スイッチを入れない。おお。それでも100人中80人の人が神秘体験をしたんだ。そうです。<笑>あ、じ時期のせいじゃない全く時期関係なかったっていう。つまり、その手の道具をして何か見えますよって、神秘体験の確率がすごいんですって言われると、ほ、うん、神秘体験みたいなねなんか<笑>、はい。で、出た結論はと言いますとですね、期待した人はかなりの確率で霊が見える。 うん、時期ではなく思い込みの方が時期より強いっていうねう幽霊を見るためには、はい、これは本当に最高ですねそれとねこういうことがあるならこれを今週の結論にしようかな、はい、興味深いのは米アーカンソー州の州立大学ジェシー・ベリング教授が、えっと、簡単な試験を学生さんに2グループに分けてやらせたそうです 片方は非常に明るい教室でテストを。片方はその学生さんたちにこの教室は昔から芸が出ることで有名だっていうちょっとこういかにもの雰囲気の教室でやらせたんだそうです。はい、そしてこのテストをやるときにカンニングができるような仕掛けを作っとく。うんはい、そうするとね。 明るい教室でカンニングが簡単にできる仕掛けがあるとね、みんなそれ利用しちゃってパッパッパッと書いちゃうんです、うん、ところがね、例が出るぞって言われた教室で同じ試験をやるとね、うん、カンニングする確率がすごく低いんだって。お、うん、面白いでしょう、うん。一種こう、良心のストッパーに、うん、なっているんだと。へー。うん。こういうのはなんか、 人間の本性だという感じがしませ ん, ん、えー、今週これですが、ちょっとまだネタが余っておりますねそのまま真っ直ぐ突っ込んでいきたいというふうに思います。この続きまた来週のまな板の上でおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。誤解されないように、ちょっと俺の神秘感も話しとこうね。うん、幽霊やどうかわかんない。それでもなお、この世には不思議なことがあるよね。うん そのイギリスの動物学者の人がいて、はい、その動物学者の人が、それ本当にあった話。うん、え, えっとね、最後のアフリカの像の物語を書いてる一頭になってしまったアフリカの、アフリカ像がいるんだ、はい、そのアフリカ像が、えっと、海岸線に出て吠えてるんだって。それをね、見物に行った人がいたの。でね、わーっと吠えてるんだけど、よーく見るとね、沖の方にね、 クジラが現れたんだって、うん、でね両者は向かい合ってるんだってうん陸上最大の動物と、うん、海中というか海上における最大の哺乳類が語り合ってるんじゃないかっていうねへえーうん、俺すごい好きでさ、えー、で次のページパッとめくったらさその、象が海岸線にいて 海にクジラがいるっていう絵がね、描いてあるんですよ。はい。その絵を描いた人がね、日本のね、伊藤若冲なのよ。ん江戸時代の人が描いてるええ。つまり、アフリカでの浜辺で起こった出来事、現代。うん。その情景を、江戸時代の画家さんが。そういうことかうんうんうんそれはちょっとね。 感動しちゃってなんか不思議の世界ですねうーんだから過去が未来になってしまうっていうことはあるんだなと、えー、皆さんもそういう話すると面白いと思ってくださる方と嘘つけただけだっていう方いらっしゃると思いますがあの決して不思議全般を全部否定しているわけではありません、はい、えー、私どもは現代におきまして オウム事事事件件、件という巨大な宗教事件カルト事件を体験したわけです。実はそのオウム事件だけではなくてこのカルトが引き起こした最悪な事件というのはどこの国でもやっぱあるんですね、えー、えその一つがアメリカで人民院事件って知らないえー、何でしたっけ知らないよなすーごいんだ自殺者が。 これはもう本当に悪魔としか言いようがないこいつのことはジム・ジョーンズというやつがおりましてこいつは1955年24歳の頃から信仰教団人民寺院ですなそういうのを起こしましてえ貧困層へからアルコール薬物依存症などの人々を救うというようなえグッドネス善行をもって信者を集めるんですね。はい その最初は貧困層の方にチャリティのお金を渡したり、それからアルコール中毒、薬物依存症の人たちに、その薬物と縁を切ろうなどという運動をやってるんですが、そのうちに彼自身が、えー、麻薬依存となりまして、1974年、えー、人だと離れたジャングルに偽装郷を作る。もうサティアンですね、えーあはい。あの事件で言いますと、そう宣言いたしまして、それで信者の人たちはみんなそこに移っちゃうわけですよね。はい、消えした信者は 10時間以上の労働を課されたり、だから夜は夜で彼の説教を聞きに行かなければならない。うん、さらには、えー、水汲みに10キロも歩いて水を汲むというような重労働が課せられ、そして、えー、義務を違反した者には大罰が加えられた。で、あるいは大罰では聞かずにですね、殺されたみたいなことがあったわけで、全くも類似といいますか、同じ形をしたカルトの教団なんですね。はい これはでも読んでると、あの、思うけど、人間じゃん愚かにも同じ過ちを繰り広げるもんだね。え、1978年、アメリカ下院議員レオ・ライアン氏がですね、この理想郷のガイアナに赴きまして、強制で拘束されている脱走信者を助けようとする。それで、連れ戻そうとした時に、もうすごいですね、銃撃戦になってるんですね。そこでこのレオさんは、銃殺されてるんです。えーえー ジョーンズは教団の崩壊を感じまして、そしてなんと驚くなかれシ死ン化合物を、えー、信者全員に配りまして、ジュースに混ぜて、全員で自殺することを強制したという。うそしてしかも、えー、何台もビデオテープを回しまして、自分たちがもう笑顔に溢れて死んでゆくという、そのビデオを作らせたという、う狂気ですな。え二、ー、270名の子供と900人、 以上の人たちがその命令を聞いてもがき苦しみ自殺していくという惨状がビデオに残されたわけであります凄まじい事件なんでありますけどもなぜ同じようなことを繰り返すのかということで探ってみましょうねこの次きまた明日のマランタの上で おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷からです。えー、リチャード・ワイズマンさんですね。超常現象の科学、なぜ人は幽霊が見えるのかという、その本からの3枚おろしでございますが、えー、アメリカで起きました、もう本当にアメリカを震撼させました、人民人事件を取り上げて、えー、おります。シアン化合物で自殺を強要されたということでありますが、ビデオを見ておりますと、大半の人が笑顔で毒物を仰ぐというですね、うん なんと270名の子どもと900名以上の人たちがジム・ジョーンズと歓喜の声を上げ突然喉をかきむしるようにして倒れて死んでいったという人もうジャングル中にバーッと死体がねカルトの恐ろしさであります後でまあ調べたところでありますけども生き残った人たち全員が声を揃えて自分たちはカルト カルト教団に入っっているとは思わなかったみんな正直でいい人で大好きな仲間だったというね、はい、もう完璧ないわゆるマインドコントロールが効いているとい う, う ん,、はい、なんでそんなマインドコントロールが効くんだやっぱり技術としてやっぱあるんじゃないかとマインドコントロールが、はい、その一端でありますけどもスタンフォード大学ジョナーサン・フリードマンそれからスコット・フレイザーという両教授がこの人民寺院の信者さんたちを 徹底して調べて、マインドコントロールがどんな風になされたか、その方法を実験で、はい、こんなのがあるんですね。あ、あ、ある街があって、その街のおうちにですね、運転は慎重にと看板を貼らしてくださいっていう。はい、公共性の高い、うん、運転は慎重にという看板を貼らしてくださいと、依頼をする、うん。というと、大半のおうちの方々が、景観を壊すんでと拒否。 そこで、わかりましたと。じゃあ、これでどうでしょうつって、ぐーっと小さく、10センチ四方の小さなステッカーで頼むと、あ、あ、これ、あ、これだったらいいや、っていう。ぐっ、うん、ともう前のやつ、前の看板よりも、はるかにちっちゃくなってるわけですな、はい。で、まあ悪いことは書いてないわけですよね。運転は慎重にですから。はい、で、それ貼っとく。押すと、 また別の日に行って、いやー嬉しいな、貼ってくださってるんですか、看板をって言ってながら、ちょっと小さすぎるんで、もうちょっと大きいのいいですかって言いながら、うん、ちょっと大きめのステッカーをお願いすると、あそれぐらいの大きさだったらいいやって言うんで、3、4回繰り返して、一番最初に拒否された大きさを持っていくんです。おッ OK が出るんです。ええー、そんなもんかなつまり、ここです。小さな欲求からだんだんと大きくしていけば、 多少の理不尽を感じても人は耐える。そして大前提でそれは良いこと、グッドネス、善行に通じるという説得 力, 力があると人間は思わず引き込まれてしま う, う。このステッカーあるいは看板を寄付に見立てるといいんですよ。寄付うん。一人、やっぱ最低で1万円からお願いします。いやいや、もううちはそんなのとか。 でもアフリカの子供たち、あの、困ってるんですよね。じゃあ、いらない毛布でもありましたら、から始まって。うん、あ い, やいらない毛布だったら、ちょっとあるから、とかって。うん、でそこからずーっと入っていって、かなりの額を集めることができる。うん、こういう段階的養成法という心理をカルトは使うと、はい。この段階的養成法からこの心理を応用しまして、もう簡単なテスト。線の引かれたカードがあって、長い短いがはっきりしてる4枚のカードがある。 次々とその長さ、どちらが長いかをジャッジするだけ。どっちが長いどっちがないそれだけのテストですよ。ところがですね、これを集団でやって桜がいて、誤った答え。短い方を長いって桜が言い始めると、スーッとそっちに。ええー、そうなんですか、うん、人間ってやっぱり、そういう集団に巻き込まれてしまうと、その人数の多い方に、 自分を、その、うん、やっぱ投げ出してしまうというかね、うんうん。はい。だから、ビデオで残っているテープなんかあ見ると、自民寺院の場合ですよ、はい。やっぱり、ジョーズがね、ものすごく煽ってるんだって。毒を飲むときに、さあ、皆さんご一緒に、さあ、皆さんご一緒に、さあ、皆さんご一緒に。そうすると、もう一人がこう、手が上がり始めると、もう、もう本当に、雪崩を打って、みんな、シアン化合物の入ったグレープジュースを煽ってるという。 集団心理ですね、うん、これがやっぱりマインドコントロールの手ということでございま す, すねまた明日もちょっとお付き合いくださいおはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷加奈です昨日のなんかやっぱりハッとしません、うん、人間は集団ならば誘導は簡単であると、うん、でこの「人民寺院に」にもうこれ本当ねあのー、この本読んでてわかるのもうそっくりオウムと、うん ああ、もうだから嫌になるな。もうなんか、なんで人間はこんなに簡単にという。この教祖はですね、よく信者の口に手を入れまして、悪性腫瘍を掴み出すというような奇跡を見せたみたいです。そ、う、れ、ん、から、足が悪くて歩けない人、車椅子とか松葉杖をついてる人、その人たちにこう不思議な呪文をかけて、うん、立ち上がりなさい。 とかって言うと、うん、その人が立ち上がって走り出したりなんかするという。もう当たり前ですから、これ全部桜の仕業に違いないんですん。こういうインチキを同じ信者の人に頼むわけですよね。教祖自身が。はい、その時の言い訳が、前に奇跡を見せすぎたんでパワーが落ちちゃってるんだって。<笑>ちょっと今回休みたいんで、次の神秘のために今、 申し訳ないけどあなたインチキに付き合ってくれて頼むと、はい、割とみんな快く応じるんですん騙すときす時は集団で騙してインチキを頼む時は別々に個別にするああなるほどこはうまいというかね騙されちゃうんだなこれでなあそしてその次でありますがこれもまたね面白いというかああ あ, あの、ああの教団も同じようなことやってたなってピンとくるんでありますか。あるグループには普通の誓約書を大声で人前で読ませる。まあ、ああの、何でもいいんです、これ。あの、普通、普通の文章の朗読をさせると。はい。ね。こ れ, これは心理実験ですから、ねはい。で、別のグループにはとても恥ずかしい、性の描写が入ったような文章を人前で大声で読ませる。うん 次々。これ面白いことにその普通の文章を朗読させる A グループととても恥ずかしい性の情景描写などを読ませる B グループを分けますと B グループの方が結束が固くなるねなんで一緒に恥をかいたっていう一緒に恥ずかしいことをやると人間って同族意識とか仲間意識が芽生えるんです。 でこれはやっぱりもう軍隊でも体育会系のリンチ、うん、それからインチキ教団のイニシエーションとから軍事パレードなんかがこの手なんですよね、うん、だから、うん、軍事パレードなんか見てても別の目見るとアホですよね、うん、アホなんだけど一緒にアホなことやると結束力が固まるんですね、はい もう話をまとめてしまいますね。つまり、え、小さかろうが大きかろうが、なんなんしていただけませんかっていう要請があり、ね、今度の水曜日集まりません私たちだけで。っていう集会を強要し、そしてその集会に行くと必ず、え、こんなことが人間にできるのって奇跡が起こる。その後に、修行すればあなたもあんなことできるんですよという、この4つの言葉が並ぶと大体インチキだと思って間違いないという。う 超常現象、心霊、臨時体験、えー。ワイズマンという、まあ、教授さんはこれをこうあ暴いてる。で、これね、もっともっとあるんですよ、うんうん。でももうなんか読んでて嫌になってくるのね、はい。結局全部騙しのテクニックなんです。で、一番大事なことはワイズマンさんも一番最後に後書きで 言, 言ってるんですけども、なんでこんなインチキを人々はこうあ編み出して、 毎回同じインチキに億単位うん十億になるぐらい同じ手口で騙されてしまうだろうっていう、はい、それはこの脳がそういう仕組みになっているからなんだという、うん、いやオレオレ詐欺なんて、うん、声聞いたらね自分の子供だって分かるだろうし、うんうん、でもそれに騙される人が本当多いってことは、うん、何かあるんでしょうねやっぱ共通してるのはね 遠くから私に対する援助を求める声助けを求める声に、うん、人間はこんなに弱いってことなんだよね内田先生がそんなことおっしゃってんのねあのね人間が一番弱いのはね名指しなんだっておお「かなさんっい、ね」っ, って言うとねするあそれはわかりますうんうんわかるでしょう初めて会った人でも、うん み、水谷さんねなんて言われると、初めてなのに、名前をちゃんと呼んでくれた、この人いい人って思っちゃったりしますよね。うん、ああ、もう時間いっぱいになってしまいましたね、はい。ええー、また明日はね、ちょっと違う方で、人のこの騙されてしまう心理、うん、マインドコントロールにかかってしまう心理に、また、えー、迫っていきたいと思います。はい、この次また明日のマネタの上で。<笑> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。なぜ人は幽霊 が,、えー、が見えるのかからですね、今度は加山理香さんですね。はい。騙しに負けない心理学。でも、中身一緒。同じなんだな。こう、やっぱマインドコントロールされたり、いないはずの幽霊が見えたり、うん、騙しに引っかかるという。はい。え九、ー、1948年アメリカの心理学者、バートラム・フォアによる、えー、実験、性格診断テストをやる。 えー、その結果は郵送で知らせるその送られてきた結果に対して500人の方が性格診断テストを受けて、えー、425人が非常に当たっていると、うん、なぜあんな簡単なテストで私の性格がわかったんですかというぐらい当たったという、はいえー、それでは何もテストはやっておりませんがかなさんの性格を私が当ててみせましょうテストなしでですか大丈夫ですは あ, あ, あ これはあの、バートラム・フォア教授、性格診断テスト、カ、う、ナ、ん、さん用です、はい。あなたは他人に好かれたい、称賛してほしいといつも思っており、それにも関わらず自己を批判する傾向にあります。うん、またあなたは弱みを持っている時でも、それを普段は克服することはできます、うん。あなたは使われず生かしきれていない才能をかなり持っています。 外見的には規則正しく、自制的ですが、内心では割とくよくよ不安になる傾向があります、うん。時に正しい判断や正しい行動をしたのかどうか、真剣にあなたは疑問を持つ日々があります。うん、あなたはいくらかの変化や多様性を好み、制約や限界に直面した時は不満を抱きます、うん。その上、あなたは独自の考えを持っていることを誇りに思い、十分な根拠もない他人の意見を聞き入れることはありません。うん、しかし、あなたは他人に自分のことを さらけ出してしまいすぎることは賢明でないということには特に気づいてる、うん、あなたは外交的社交的で相性が良い時もありますがその一方で内向的で用心深く遠慮がちな時もありますあなたの願望にはやや非現実的な傾向があるものもありますどうですいやあのあそうだなって思いながら深くうなずくでしょ う, <笑>うなずいちゃいますはい。 これはもう仕掛けはお分かりだと思いますが、500人性格診断テストを受けて、そのテストの結果。みんな同じのね。全部同じ。えー、そうすると、やっぱり500人中425人が、なんでこんなこと分かるんですかと驚いたという。で、これはもう先週お話した通り、これはもう全部仕掛けの文章なんです。自分の当たってるとこだけ聞くから、全部当たってるように思うんですね。これが、いとも簡単に、あ、 当たっっててるとと思ってしまうというい血液型にしてもね星、うん、座にしても、うん、みんなそうですもんね大体、うんうん、いいこういうことを言えば当たりますよと占いは、はい、その1自分についての関心2つ目個性と可能性は3つ目自分は理不尽な目に今合っているこれを言いますすぐパクッとくじいてくる4つ目どこかに必ず私を理解してくれる人がいるはずだ、はい、5つ目 一度思い込んだら改定できない、訂正できない、うん。そういう傾向にある。この5つを盛り込みますと、すべての人は、あ、これは俺のことだ、私のことだと思うと。正しさよりもこう言ってほしい。それを言うのが占いの技術だ、うん。当てなくていい、うん。まあ、簡単にわかりやすく言えば、かけがえのない私。これを強調すれば、はまると。 加山さんうまいこと言うなと思ったんですがい言い方があってね、はい「あなたの運命の人はあの人ですよ」こういう言い方、はい、これはね外れやすいんだってお外れやすい、うんうんうん、どう言い回すかというと、うん、あなたが運命の人なんだとははい、はいそう言うとねコロッと人間って参るんですって、うんうん、だから人を騙すす時 あなたが待っている人がいると言うんじゃダメなんだ。うん、どう言うかというと、あなたを待っている人がいるんだ。<笑>はい。あなたを待っている人がいると言うと、コロッとなっちゃう。それ私、占いで言われたことあります。もう、昔。もしそういう人がいるのに気づかないのは、うん あなたが自分を磨いていないんだいみたいなこと言われて、ああ、磨かなくちゃいけないんだそうそうそう。待ってる人が日本のどこかにいるんだみたいなそうそうそう。おっしゃる通りだっていうことありました。あなたが気づいてる全部だからそうそうそう、あなたのせいになっちゃうんだね。この言い回しだと、はいうん。見落としたんだと、今日は。だから今度頑張ろうと。はい、<笑>あなたを待っている人がいる。日本のどこかに。<笑>はい、<笑>この言い方にぜひ気をつけてくださいと。俺じゃないですよ。 加山リ香さんがダマしに負けない心理学の中で太文字で書いてらっしゃった。はい。なるほどな。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷奈奈です、えー。加山さん加山リ香さんの方に入ってるんでありますけれども、加山さんがこうやっぱり重大なことをおっしゃってるなぁと思いますけれども、これが私かけがえのない私主体的な考えを持っている私。 こういう私を強調すれば他人は私に霊属的になるという、そういう思い上がりが逆に騙しに引っかかってしまう条件なのではなかろうかと。私というのはあんたが思ってるほどそんながっちりしたもんじゃないよと。うん。それはまあ確かにそうですわな。はい えー、自己啓発これは人間性心理学によるトランスパーソナル心理学が60年代これアメリカで生まれるんですねそして日本にやってきて日本でも自己啓発セミナーって流行りましたね、はい、これもねやっぱりなんかこう自分をがっちり作ろうという、うん、そして流行った言葉が覚えてらっしゃいます皆さん自分探しというのが流行りますで80年代からは癒し、うん、そして2005年くらいからは萌え二千2010年これ姫 姫今、姫ってのが流行ってんだ。姫。うん。これ、米沢さんという人が作った言葉らしいんですけども、はい、あの、私は一生主役で、妻だろうが母だろうが、私は姫よという。うん。だから、えー、21世紀の女性たちは、私萌え。自分に萌えると。萌、うんうん、えなんですね。うんうん。うん、それから、著者が問題視しているのは、ネット多重人格の出現。うん、こうびっくりしたが、ネットオカマっているんだよな。ネットオカマ ネット上で女性のふりをして、女性として。そういや、宮古島に日本最南端のオカマバーってのがあったな。洒<笑>落<笑>てるよな。いいで す,、ね っ, たいですね、った時、お、ちょっと。最南端か。も<笑>う、なんかな、最南端のオカマはどうなんだろうね。<笑>うん、で、こっからまた、暗い話になっちゃうけど、申し訳ないけど、はい、この。ネットで別人格で生きるっていうことが、今のう、なんかこう。 異様にしてるんじゃないだろうかと2010年大阪で2人のお子さんをマンションに置いて遊びまくっていた23歳の母親の事件がありましたこれはもう日記サイトにはいよいよお母さんぶりが毎日書いてあるんですねとかサイトに書いてあるのがいつの間にか現実になってそれからあれ2009年はドキッとしませんまだ係争中の事件なんで軽々しくは言えないけども。 サナエキッチンっつってその人の周りにはなぜかしら男性の練炭で死んじゃったって人がやたらいるんだけどもその人は37歳でサイトにサナエキッチンっつって美味しい料理の作り方とか美味しいものを食べたというセレブのうそうです、ね、ブログにね書いてます書いたってい う, うだからこの人にとってブログの方が実は本当の自分だったのではないだろうかうね カナン、教えておいてくフェイスブックって何なんだ何なんだつまり、えっと、ネット上で、うんこ、自分のちゃんと正体も明かしながら、うんえー、友達をつなげていく。うんとい う, うん、簡単に言えば。これがね、カナンね、面白いことに、意外と日本では伸びないんだってな、フェイスブックって。まあ、アメリカはすごかったですからね。アメリカは伸びるんだけど、日本では、オンライン人口のわずか 2%、200人未満で、 これねすっごく面白いんだけど匿名性が担保されないと日本ってつまりねやっぱり名前を隠していいってい う, うことがないと隠し持っている攻撃性増悪嫉妬山さんが言ってるんだけどネット上で多重人格病的な多重人格の人がものすごく出てきていると。 二チャンネルもそうですよね。で, ねで彼らの使う言葉は、うん、これはもう、内田さんが散々言ってるけども、呪いの語法、呪いの言葉を使うというね。そ、う、れ、ん、から、あの、私の放送を聞いてもなんかね、面白くねめえめなとかって思いの方はいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと思いを込めて、あの、やってるんですが、あの、今、この現代社会ではびき、はびこってるのは、わかりやすい方が正しいっていう。うん、これはやっぱり、香山さんは危険だとおっしゃって、 るんですよね分かりやすい話というのはどんどんどんどんその人の思考能力を落としていって丸かばつかで話をするようになっちゃうところで、うん、特定の自分を非難してくるものをバカと呼び捨てて自分のことをなんか罵るものを敵と呼べば大体もう世界が出来上がってしまう。うん、もうそれじゃダメですよと、はい わかりやすさとか飛びつきやすさの方に危険が潜むということはぜひ覚えていただければなというふうに思います。ちょっとバカシリーズ続けてみたいと思いますが、はい、来週は一応これでいきますかね。バカに見える日本語。はあ。聞いた瞬間に、あこいつバカっていうわ。<笑> は, あ は, あはあはあはあ。それをね、はあ、そのババカに見える日本語ばっかりをね、まとめた本があるんですよ。<笑>そうですね。 来週はバカに見える日本語これを放送したいとい、はい、思いますのでお付き合いください<音楽>